スマホはややこしいサポートもしてくれるよ俺はスマホには絶対しない男らしいタイプえ一枚いいですか写真いりますあえ、いや、連絡先交換していいですかののこの人スマホじゃないんだまさに今スマホにしようとしていたところですなんぞ